初めてなんだけどフィギュアケース買いたいなって方は必見見た目機能性拡張性そしてコスパ神クラス徹底的に紹介します最高のステージを確保してきたぞ本番いきますよいスタート はいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です<笑>たねよし監督ラボハウス随所に転々とするフィギュアに命ずる常にお前たちの身に降り注ぐ誇りもう心配いらないぞ完全防備できる最高のステージを確保してきたぞ はい、監督ですね。鬼滅の闇にハマってから、グッズに興味を持ちまして、ただいまですね、絶賛散在中でございます。フィギュアね、持ってる方、共通して言えることはテーブルとか机とかに置きますよね。ホコりが被りますよね。あれほんと嫌なんですよね。掃除が大変なんですよ。監督もそんなに几帳面じゃない、潔癖症ではないと思うんですけども、フィギュアを見ると、例えば、誇りが、ちょっと見てください、この辺の足場。ホコりがね、これ多分、一週間、ちょっと、 と汚いですよね。これをね、百均とかで売ってるハンドクリーナーモップ。で、ね、刺さってやるんですけども、なんかたまにフィギュアに引っかかってね、取ったらさ、毛ポワーって出てたりとかする。もう嫌なんですよね、あれね。かといってなティッシュでやったらさ、足場のね、スターのとか傷つけたりとかさ、ホコリとか傷とかつくのは嫌ですよね。そんなわけで、監督、今回、フィギュアケースを購入してきましたえ。皆さんにですね、紹介していきたいと思います。もうめっちゃいい商品なんで。 いやーケースなんですけども、いろんなメーカーから出されております。監督がですね、購入するにあたって、こちらの3つを重点的にチェックして探してきました。まず1つ目、大きさと高さ。結構監督ね、フィギュアの量が増えてきました。なので、ある程度の高さが欲しいのと、まあ、あとね、奥行きもね、すごい長くてこんなちょこっとだったら1個しか置けないんで、大きさと高さが欲しい。このフィギュアケースなんですけども、結構高いんですよ。例えば2万円で打てたとしても、送料でプラス5千円とか1万円とか、大体いい探すと3万円以上はしますね。クオリティを重視するのと、3万、4万。 5万6万6とですね、うん、というわけで、できれば1万円台で買いたいという、というところで選んでおります。そして、監督ですね、過去にたくさんの家具ね、作ってきました。でね、毎回思うのは、結構大変。結構メンタル削られる、うん。そこまで難しくないの。今回ですね、これを調べてみますと、組み立て所要時間が約30分から40分というわけで、難しくないでしょう。まあ、1時間超えたらやばいってね、思ってるんですけども。といってもね、監督工作系が苦手なんで、というですね、この3つの要素で選んできました。 購入したののが楽楽天天シショョップででなんとですね楽天デイリーーランキンンキグコレクションケース部門ドドの第1位もう間違いないでしょう、これは。本日なんですけども、二つに分かれて届きました。めっちゃ重いです。フィギュアケースの A と B がありますそれを合体してね、長方形ハイタイプというね、ものになっております。高さがですね、180センチ。監督の身長が170センチぐらいなんで、自分の身長もちょっと10センチ高いなっていう程度ですね。そして幅が 48.5 センチ。で、奥行きなんですけども、今回監督が購入したものが29センチとなっております。 同じタイプで19センチというものもありますがいろいろと画像検索とかをしたところ19じゃ足りないなってことで監督29センチのものを買いました19センチでいいなって方ですね少しお値段も下がりますまあ、あとやっぱり監督課題たいフィギュアですね、まあ、少し大きめのものもありますのでそういったものも踏まえてやはり大きいタイプ29センチのものを購入しましたで大会中ですね1個の棚板で約1枚ですね5キロまで耐えることができますまあそんな重いものはねないと思うので大丈夫だと思います特徴としましては扉と棚にはですね透明度の高い評価から使われて おります万が一落としても割れにくいそして手が怪我しにくい作りとなっております角っこが丸くなっておりますそして本体の、ね、足場はですね1 0 5センチのボトムステージ安定感がバッチリです他にも点灯防止用プレートが2枚付いているのと横入れに強いセイタストッパーが付いておりますで結構日本の住まいに多い巾木壁と床がこうあったらですねこういうこれなんかモキョってなんかこういうちょこってなってるのがあると思うんですけどその部分はちゃんと考えられました巾木先カット処理もされております ガラス棚が8枚ついております。まあ、上下なんで44で最高で多く幅をね、自分で調整することができます。この高さはですね、3センチピッチで大きいフィギュアをつける方ですね、ボンボンみたいな。じゃあ小さめのやつは、パン、ボン、ボンみたいな感じで、自分が求める配置を作ることができます。そして、上と下ですね、分かれていますので、ガラス扉が2枚ついておりまして、このガラス扉を開けるにはですね、マグネットタイプで押し込むことによって、かかって開くタイプとなっております。まあ、なのでですね、片手で開けることができてしまいます。 早速作っていきたいと思います模様もですね動画で撮影しましたので是非参考にしていただければなと思っておりますはいでこちら紹介しましたアイリスオーヤマのドライバーこちらがバッテリーパック本体変身行くぜ作っていきたいと思いますじゃあ重いんですよねは い, っいはいはいはいというわけでですねまぁ、あ、結構 入っておりますね。梱包はしっかりされております。こちらガラス、ああ、なかなか重たいですね。取り捨てありますね。はい、結構ありますね。全部開け終わりました。これくらいのボリューム感となっております。頑張って作っていきたいと思います。 はい、こちら部品一覧となります。1枚、裏、2枚、3、4となっております。まあ、今までの中では結構簡単な部類に入るのかな注意事項と今回の商品となっております。 ここまでできてきましたで次がですねここにネジを締めるというわけですねいい感じで仕上がってきてますどうでしょうかガラス天板は4枚ですね使いましたまあ8枚入ってるんで、ね、残りあと4枚残ってます、まあ、とりあえずこれはね なに場所を変えれるので仮ではい完成しましたーいやー1時間半ぐらいねかかりましたねはい まあ、頑張れば1時間以内にできそうな感じはしました、えー、とこの金具ちょっと手こずりましたがうまくできたと思いますこのプッシュを押すとはい蓋が普通に開きますそして閉めるとはいというわけでですね上も同じですね押すとこう開くそして閉めるときははいというわけですねこんな感じです だったでしょうか今回のこの商品なんですけども、監督が購入したものは 17,800 円というですね、めちゃくちゃ安いコスパとなっております。直接メーカーから仕入れて発送されていくので、中間マージンがかかるから金額が高くなってくるんですけども、送料かかる地域もあるんですけども、行吉しさん1枚と、野口さん数枚でゲットすることができます。別途追加することによって拡張することができます。まず一つ目、専用ミラー。これ監督ですね、購入する予定です。別売りの専用ミラーをフィギュアケースにですね、正面の裏面に貼ることによって、この背面もね、ガラスで すするるののででで全体の裏側まで反射して見えるというですねそうすることによって全体的に明るさだったり迫力見栄えが一層良くなりますこちらの金額がですね4980円となっておりまして後付けでつけることができますはい、えー、こちらなんですけどもこの両面テープがですね全然つかないですというわけでですね amazon で購入してきましたこちらです魔法テープこちらを貼っていきたいと思います貼りましたテープをかします はい、ここに貼っていきます。はい、貼りました。うん、がっちりつくんですよ。これで、はい、はい。ありがとうございます。 続いて、専用上置き。こちらがですね、まず、金額5980円。こちらはですね、耐震にもなって収納性もアップできます。まあ、今回購入した180センチの上に、さらにですね、収納ボックスがつきまして、中からこう、グリグリっていう感じで、まあ、耐震構造で、上のとガッツリつくので、ま、地震が起きとしても、倒れづらくなる。プラス、収納スペースになりますので、フィギュアの箱とかをですね、置いたりとかすることもできます。この商品、専用の商品ですので、これもね、お金に余裕があれば、買っていきたいなと思っております。で、3つ目がですね、LED。 pd ライトここちちら4980円ですれれはちょっっととおお金にほと余裕があればです導入してていいきたいなと思っておりますまずはですね、これで、こコから開放されます。まあ、ちょっと部屋が狭くなるのはマイナス面なんですけども、まあそれ以上にですね、フィギュアを飾る。見栄えが良くなるっていうのいいんで。でですね、この段ボール、なんぞやというわけでですね、実はですね、今までやっぱり購入するフィギュアなんですが、アニメ作品を見たりとか、そういうことでフィギュアをもう気になって購入してるんですけども、以前ですね、ゴッドイーターというですね、フィギュアがクオリティが高かったので、購入して、そこからアニメを見てハマったっていうタイプの作品 みがこちらでなんでもフィギュアでお、これいいなと思ってなので情報が全くない状態で買っておりますフィギュアを買う理由ってそれぞれあるかと思いますけども監督はですね語りたいっていうのとフィギュアをオブジェみたいな感じで メルカリで購入しました。アニメにもなっております。まあ、元はね、スマートフォンのカードバトルゲームの、シャドーバースという作品のキャラクターで、ルナというキャラクターですね。はい。で、こちらはですね、完全受注生産となっておりまして、販売時はですね、2万680円のフィギュアです。こんな高いフィギュア買ったことありません。で、それが9000円でゲットできました。どうせ買うんだったらいい状態で語りたいというわけで、買ってね、開けておりませんでした。はい、ダンちゃんです。<笑> はい。はい。はい。お、ここにありがとうございましたの。紙もついてるぞ。おお高額フィギュアってなんかすごいな。だってこれ2万円するんだよ。はい。こんな感じで入っておりまーす。はい。でかはい。うわおおちょっとこれでかいですよ。うわー。これは箱取っときますよ。クオリティやば。フィギュアすごいなこちらが2万円するフィギュアです。はい。 どううでしょうかこういったフィギュアが中に入っております。えげつね。うわぁ。キャラクターに関してはちょっと知らないんですけども、いろんなパーツも入ってて、これは飾りごたえがありそうですね。シャドーバースルナ7分の1スケールフィギュア。はい。 この足場ってボトムステージっていうですね。雪地さん一枚と野口さんいや雪地二枚かな雪さん二枚もしくは確保してきたぞ。集合だ。はいえー、こちらがですね到着しましたビアケース二セットですね。